みんなで夏屋ん家に遊び行こうようえーえーえー、俺も久々ひざに、えー、じゃあ、引っ越しの前でもう一回あの家に確かにうんう遊びに行きたいなんか、記憶がめっちゃ残したの場所そうね、ん、思い出がある思い出思い出思い出がある確かにそう今の、うん、写真動画俺と水ペディは最初、あいつの家で会るし、うん、じゃなくてそうなんだ はい、でなななんか前、毎毎日毎日じゃない気を出て、がこ も,、はい、<笑><笑>も、本当、ね、<笑>になあ。<笑> チャチャチャチャチャチャ t u b e チャチャチャチャチャチ